近くで見られるなんて、すごい。浴衣で花火を見るの、初めてなんです。プロデューサーさんと見られて、嬉しいな。た、たまやーえ<笑>プロデューサーさん、暑いですか仰いであげますね。パタパタパタパタ。手で持つ花火も好きですよ。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 あの、スースッします。あ、あのー、この浴衣、右にすぎませんかき、気のせいかな。あ、えっ、ー、と、帯が、緩んで。やっぱり、ライブのお仕事は、撮影とかよりも、緊張しますね。はい、あ、イェイです。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 そういえば私、今年は浴衣を着ようと思って買ってみたんです。<笑>え あ, あもちろんプライベートというか、事務所のみんなで花火とかお祭りとか行くために必要かなって思って。え見たいですか私の浴衣姿を。そ、それはその、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 ごめんなさい。頑張って着てきました。なんだかスースーしますね。あのー、な、何か感想とか、その、いただけると、嬉しいなって思うんですけど、ど、どうでしょうか。えへへ。